するしないそれでは今回の匠見ていきましょう。 なん三曲三本番親が続いております皆さん開始してくださいドラはワンどんな手がやってくるかお願いします、うん、赤ドラ一色含みですね<笑>そうですね今5000点ぐらいだった展望がここまで帰ってきましたおかえりなさい<笑>さようならすうそええー、んで一色どうせこんなの普通の手にならないじゃない<笑>確かにそうですね トイツは見てるんですかやっぱり今トイツですけどあの自販が重なってくれば仕掛けていこうかなって本位置でドラドラ ド, ラドラーかなんで染めるのが第一本線そうそうそう9そうピンはもう染めてくにはいらないと E ピンでも重なるとチートイツの方にググっとね変わっていきますけど3着目に立ったんですけど復活しまらちトップしか考えてませんよえじゃあこう 4着目からリーチ来てもこ ん, こ, のこんな手でこれじゃあダメだよね<笑>そうですよねいつ頃かによりますけれどもかなり厳しいですもんね今、まあ、これほらピンズが出てないでしょはい下茶一色場ですねきっと一色場知ってる一色場って存じません あ, あすごい統一が増えたと思ったらもう一色に行ってしまったどうせあのマンズで統一増やすならメンホチートイツになるから あの無駄ななく行こうかなってすごいですね今私むちゃにほら仕掛け大好きな人を座ってるから<笑>あの、まあ、多様化されますもんね商売の E ピンの方からいかなかったんですよ目に見えて並べましたねはいあのもう2ピン自分の手からだよとそう見せてる効果もあるんですか視覚効果ね、うん視覚効果 作作詞曲土田校長ですかもうこれポンさあウーワンが出たこれの ウ, ウーワンから動いていきました切断式上と下を<笑>で真ん中から真ん中からねこれ仕掛けやすかったですよねこれ泣く方の方が多いんですかね多いと思いますよそうなんだだってもうまあ小山のリゃんシャンテんだもん小山。<笑>赤ドラあるのでねはいでまあ縦重なりもいいんでマンズははいうん は…俺入ってたスーンすり抜けられましたねやる気あるんですねやっぱりとそ争いですからそうですよ我々まだ自敗はこれね出てこないシャーもペイも両方泣きますからあ両方泣いて頭なくしちゃいますから1368にしますから、ね、あ四4万4万と入っマジか<笑>あららららマジか<笑>ハクが2枚切れでしたこれで泣きやすいじゃないですかもう 先ほどよりは形がね重なってくれればいいんですけどどこ行っちゃったのシャートペイってねねえ皆さんでもどうですか持っててもおかしくないような捨て牌ですかいや持ってないですねここだけですねああるとしたらあ動くのこのローソちょっと頭ってきた違いました、はい、よーし泣かしてみようかこの初泣かぬなら泣かせてみようホトギホトギスね 打ってるときもそういうこと考えてるんですか。はい。あ、バガ膠着してるときはね。<笑>対局中にホトトギスのこと考えてたりするんですか。はい、泣かせてみようホトトギス。あーあー、手が進まない。そして出てこないぞ。支配。きついな。今こう一番手そうなのってどこですか。ここすね、あやはりカミちゃん。ここ番切ってきましたから。 泣かないよ、はあよ吸収埋まったぜ埋まりましたねた だ, だこれシャンポンに取らない方がいいかもしれないねカンチーワの方がいいかもしれないね最後ね泣けた時の最終形どうするか今考えています。迷わないようにどっちがいいですかここから入ってくれも<笑>今もし泣けたらどっちですかカンチーワああそれはどうしてやっぱりポウワンポンなんでシャンポンよりカンチーワの方がいいでしょう9万が3枚見えてるから、はあ確かに9万3枚は情報として 良さそうですが、お、ウーピンが抱かれた。あれあ れ, あれドラかよ。E1 <笑>切られましたよ。今んはおかしいな、シャーカペーだと思ったのになぁ。おかしいな。え、この手はどういった進行なんですかねいや、鎮逸ですよ。鎮逸はい。ピン、え、マンズピン、ま、ピンズか。ピン ズ, ピンズ。一色場だから。あれさあ、リーチが来たぞ。 ローピングり、そのローピン誰も声はかかりません。神社の手ってどんな手なんですかね。ローピン切って、ローキューバ危ないな。ローキューバンが危ない。やんめんだとね、明らかに危ないからこれはもうシャンポーに変えます。パワーワンケッですね。うん 問題はああ、これ、大事ちゃだめなんだよ、<笑>打っちゃうじゃないかよ、だからどどうする、どうします だからか俺シャア切ってさ、ひよったら、いんまあいだろう、まあ、でも、うんワン泣いてるんでね、復活の仕方がかなり厳しいか冷静にシャア切るか、今、人生の分かれ目、<笑>落ち着いていきます、<笑>ロンの声はありませんでした、<笑>おお。あっ、Q1、来て、通 し, しといてよ、先にも<笑>う、通しといてよ、もう、すごい、むごい、しこれで目、ね、が出てきたか ちょっと漢字の書き方が違うんだな先輩を取れましたがあとはどこまでいき取り戻したぞ9ピこれ復活したように見えますね何かねってなると対面は対応してますか3人で戦っている状況かあらあらあらあらあらあらあ ら, あ ら, あらえっとですねえっと ウッパー1ってどうです9万<笑>取っちゃだからね、ウッパーは危ないねえ、マンズで言ったらもうそこぐらいしかないですかだってね、他にだってな い, ないですもんね、関してもちゃんかん論があるし、麻雀の街なんてね、いろいろあるんだよ、はい、両面じゃないかもしれないじゃないかあ、ポジティブに考え始めました、どうせ積もらえてたんだから、切るならどっちなんですか横門 で, ですよね<笑>関、関はしないのか。 <笑>大丈夫だ。だ<笑>楽しんでいるようにも見えますが。いやでもトップを目指すっておっしゃってましたもんね。そ, そ, そ, そうなるとこの運は緩和しないんですね。しないよ<笑>。来たわ。ちょ、あ, あれで大丈夫ですか<笑>あ<と一>回<笑>なんだ。大丈夫でしたね。食い下げんなよ<笑>。食い下げんなって<笑>。食い下げんなよ。ああ、嘘を取った。 だから変な場所なんだね。変わった変速手なんですかね。流局。そのテンパイの方を開けてください。あんたよほんとだ、変速手です。チートイツ。土田さんのお箱取られてますよ。ウーピだ何これあシャーとペイはもちもち。仲良しですね。<笑>さあ、今回。 吉田さんの欲しいシャートペイはドッポさんの当たり牌でもありましただけどこれ、リャーマンと G1 よく入ったよね俺の手いや、そして押し切りましたねよくねーー、ちょっとひよったらこっち長いだったそうです<笑>恐ろしいです、ねまあ、ちゃんと怖いな怖いゲームですペ、ね、イの時はシャアペイだだよね俺ひよってシャー切ったらロン 運輪の時もシャキッたらロン一 人, 人話だいいじゃないウーピーやでも耐えた結果でウーピーマシいいマシだね1杯料はいただける形あウーピー最後持ってますかあ赤残ってんだ赤あるんだワンパイだ。なんかこう前半で土田さんあの結構あの6巡目までに納得いかないと折の選択多かったり、うんうん、受けの 受け方はかなり勉強させていただいたんですけど、難入してトップを目指す親番となると、人が変わったように、うん、ねえ。攻めるっていう。行きましたね。かなり今回も。いや、よかった。6万の時しか切らないで。降りたら包重でしたね。うん。<笑>いやーつ、またまた繋げました。次は4本場でございます。よっしゃ。やる気いっぱいです。よっしゃ。はい、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。次回もお楽しみに。